ミス市から参りましたユーゲンと申します本日演舞させていただきます観音放射アースを今日この場を持ちまして踊り納めとさせていただきますいつも以上最大限の感謝を込めて演舞させていただきますご声援よろしくお願いしますよろしくお願いいたします地球にある すべてのものに感謝を込めて観音放射アース無の世界に今、一つの命が誕生する奇跡の星アース 大地。 存在するために光を頼り災いから逃れ寄り添い見守り続けている星たちがいる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 今こそ見せつけろ有言魂よ に感謝を込めて礼